ここに語るは神の獣を宿す一人の巫女の物語。 はときたりしえの薬草に従い真珠降臨するそれは幾百年紡がれし忘却の歌「百物語第七話真珠古タ 巫女と青年はひととき共に舞い踊り村人はやがて眠りにつ 黒き技は生きたりし時きにシエの役場に従い心ー降臨ス。巫女はその手に剣を取った。 青年は一人荒野に立つ空を仰ぐ「百物語第七話」はこれにて終幕